まあ、これは日本語ですごくよく受けるんでございますがこれなぜ日本でこの話がよく受けるかと言いますとやはりこの気持ちが分かるんでございますねはあ分かる分かるというやはりそういった同意の気持ちやと思います実はこれもあの英語でできるんでございますけども、えー、やはりあの英語に直すとですねそのまま訳しつつと面白くないのでところどころ変化をね、えー、工夫をして英語バージョン えー、アメリカ、イギリス、オーストラリアでも楽しんでもらえるように英語バージョンがあるんでございますね Excuse me, excuse me This is a Monet, isn't it? Madam, that is a Da Vinci I know, I know, Da Vinci, I know, I know, I know Excuse me, this is a Da Vinci too Madam, that is a Monet I know, I know, Monet, Monet oh this is a very famous picture. this that picture is diet, does a unbalanced very はい、ありがとうございました。ねえーまあ、いろんなお話があるんでございますが。